ある意味では、諸子貫徹と言っていいのかもしれません。どうも、政治いろいろの学部です。韓国のチョン・ウィヨン外相が来週から開催されるアセアン関連会議に出席し、対北朝鮮政策の支持を訴える模様です。連合ニュースの記事を引用します。 韓国の外交部は29日、同部のチョン・ウィヨン長官が来週に開かれる東南アジア諸国連合、ASEAN 関連会議に出席すると発表した。8月3日に韓国 ASEAN 外相会議と ASEAN プラス3、韓中日外相会議、4日に東アジア首脳会議、AES 外相会議、6日に ASEAN 地域フォーラム ARF 外相会議が開催される。新型コロナウイルスの影響で昨年に続き、今回もオンライン形式で行われる。最も関心を集める会議は、北朝鮮が参加する唯一の域内の多国間協議である ARF で、韓国や ASEAN、アメリカ、中国、日本、欧州連合など、 27カ国地域が加盟している今回の会議への北朝鮮の参加は確認されていないが、先月の準備会議にアン・グアン・イル、中アセアン代表部大使兼インドネシア大使が出席しており、外相会議にも参加するとみられる。過去には韓国と北朝鮮の代表が ARF で顔を合わせる場面もあったが、 今回はオンライン形式で開かれるため接触する機会はない。チョン氏は一連の会議で朝鮮半島の完全な非核化と高級的な平和定着の実質的な進展を実現するための取り組みを説明し、参加国の支持を要請する。今月27日に北朝鮮との通信連絡線が復旧したことについても説明する。 韓国 ASEAN 外相会議では、ムンジェイン政権が掲げる、新南方政策の推進による成果を確認し、協力強化策を模索する。ASEAN プラス3外相会議では、新型コロナウイルス対応や、実質的な経済回復策を重点的に議論する。外交部は、ASEAN との協力を続けるとともに、新型コロナウイルスの早期克服と、 経済回復に向けた協力強化策を説明する一方、域内の平和と安定を強調すると明らかにした。とのことです。来年5月の退任までいよいよ日がなくなってきたムーン大統領。韓国歴代大統領同様の悲惨な末路をたどらないようにするための最後の手札はやはり北朝鮮ということなのでしょうか。 今年5月に開催された米韓首脳会談以降、韓国は必要に日本に首脳会談開催を迫ってきました。6月に開催され、韓国がゲスト出席した G7 会議においても、韓国側は略式首脳会談に暫定合意などというありもしない話を吹い彫し、何とかして日本と首脳会談を持ちたいとあがき続けました。 薬式首脳会談も暫定合意も韓国側が足り流した大嘘ですので日本側は当然そんな事実はないと否定しもちろん開催する意味が全くない日韓首脳会談にも合意しませんでした韓国側は例のごとく後頭部を殴られたと大騒ぎします自分で大騒ぎついておきながら物事がその通りに運ばないとすぐに後頭部を殴られたと 被害者面をするという、もはや様式美と言ってもいい韓国のいつもの行動です。いい加減、その後頭部を殴っているのは自分自身だということに気づいても良さそうなものですけどね。東京五輪開催前も、ムン大統領訪日、五輪に合わせて日韓首脳会談と大騒ぎを始めます。当然のことながら首脳会談どころか、 文大統領の訪日も実現せず、結局これも全部韓国の嘘であることが明らかになっただけという結果を招きます。文政権がここまで必要に日韓首脳会談を迫っているのを見ると、やはり米韓首脳会談時に、対北朝鮮政策で韓国が出る幕はない。アメリカと日本である。どうしても絡みたいのであれば、まず日本との関係を修復しろ。 ととバイデン大統領かからきつ国を刺されたたいう話が事実であったとしか思えませんねアメリカによる対北朝鮮経済制裁を解き朝鮮半島を終戦に導き朝鮮半島を朝鮮民族の英雄として歴史的名を残すには日本と関係を修復してアメリカに認めてもらうしかないという理由以外ムン大統領が日韓首脳会談を迫る理由が見当たらないからです。 北朝鮮側はこれまで韓国のこうした対応に冷ややかな態度を崩さなかったのですが、どうやら国内事情が想像以上に逼迫していると思います。先日、南北間の直通連絡船が復旧しましたが、今思えばこれもあまりに唐突すぎます。南北直通連絡船の復旧から時を置かずして、このチョンウヨン外相のアセアン出席の報道です。 日本との関係修復が望み薄と見た韓国北朝鮮が、このままでは経済制裁は解けないと見て、アセアン側に南北融和ムードを演出し、せめてアセアンの支持を取り付けようとしているんではないでしょうか。ムン大統領も相当物事が見えない人物ですが、アセアンに出席するというチョンウヨン外相もムン大統領に負けず劣らずの人物です。 この人はムン大統領に輪をかけてひどい親中新北朝鮮の人物と見られ、かつ嘘をつくことを何とも思わない韓国人の中でもズバ抜けていると言っていいほど嘘つきな人物と見られていますね。2018年にはトランプ政権下の国務長官を務めたマイク・ポンペオ氏に嘘つきと言われており、2019年のいわゆるハノイノーディールも実は この人の嘘が発端だととも言われています。同じく2019年、ASEAN プラス3首脳会議の控え室で、ムン大統領が安倍前首相を待ち伏せし、無理やり勘談を行った時も、チョン・ウィヨン外相は一方的に写真撮影を行い、日本の許可を得ずに勘談の内容と写真を公開するという暴挙を行っています。日本側は当然、 外交の審議則に反するとして非難の声を上げますが、チョン・ウヨン外相はバチ東風でした。北朝鮮しか頭にないと言われているムン大統領。そしてムン大統領に和をかけて物事が見えないチョン・ウヨン外相。この二人の頭の中では未だに、世界は南北朝鮮が未だに分断されていることを憂慮している。朝鮮半島融和がなれば、 世界は称賛の声を惜しまないに違いないという考えがあると思われます。残念ながら世界はムン大統領、チョン・ウィヨン外相が思うほど朝鮮半島情勢に興味はないと言っていいでしょう。世界が注目するアジア情勢の中心は今は完全に台湾に移っているとみて間違いありません。一つの中国をスローガンとする中国は台湾への野心を隠そうともせず、 それを良しとしない西側諸国がこぞって台湾を支持するという、いわば台湾は自由民主主義への横暴な挑発行為を続ける中国に対する西側諸国の防波堤として注目を集める一方です。台湾という世界規模の懸念事項に比べれば、南北朝鮮の話だと、所詮朝鮮半島というちっぽけな地域におけるローカルな話題に過ぎないのです。 朝鮮半島は世界の中心と思っているとすら見えてしまうチョン・ウィヨン外相。アセアン会議の場において得意満面で朝鮮半島対応について話すのでしょうが、出席各国がポカーンとする様が今から見えるようですね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。